るの置いてきた私だいき「おはようポンちゃん」 じゃ、もう、ぽんちゃんなりに、甘える猫になりました。かわい、い、お腹出してかわいい、ね。甘、はいるパンちゃん。えーえー、い、ね。なんかいろんなものを落としてくれる猫になりました。ええー、落下しますよ。ぽんちゃん。じゃん、今度はキーボードを落とそうとしています。キーボードだけ、あ、これか。 もうちちょょっっととです。す。まこってんのもいこな売ます。れはね細かいパーツだからこれ飲み込んじゃ出た。出た ね、ビニール舐めるの好きだから ね, ねパンちゃんパンちゃ ん, ちゃ ん, ちゃん<笑>さあ、朝を迎えました頑張っていきましょうジャン君、おはよう朝から お隣チェックです。さあ、あんまり今日は風がないね。そうだね。エアコンにした方がいいです。どうだろう。ちょっと天気予報の温度。予報でも見てみましょう。 でも二十一度ってなだって涼しいね。二十一度？ああそう。うちの中のね室内温度計は二十六点ああそう。じゃあ外の方が涼しいってことだね、うん。あそうだね。はい。始まり。さて今日は金曜日になります。九月三十日金曜日。えー、お昼十二時半からですね。 黒剣おじさんが勝手に歌うチャンネルというのをやっていまして、細々と続けています、えー。喉の調子がもう一つ優れないので、えー、この日の朝は今、えー、11時半なのでスタートから1時間前ですけれども、えー、喉のケアをしています。今もちょっと喋りながらザラザラっとした感じの音はしているんですが、これは自分にしか聞こえないかな。えー、ということで、まずですね、この、 袋の中にある1時間前にはこののどあめを舐、ね、めておこうという感じですそれから最近はちょっとその状況をこれは生配信用のウェブカメラですね結構高いやつですねそれからこれこれはえ別で収録用にえ撮るようにカメラをセッティングしていますこの線をここに こういうふうに繋いでですねえー、いわゆるミキサーの中に入っている音をちゃんと取れるように工夫しましたちょっとボロボロっていうかなんだろうもうちょっとなんかこう普通の配信者のとこはね整理されてるかと思うんですがうちの場合はこんなになっちゃいます今度整理してちゃんとミキサーもどっかここへ収めようかななんかねえー、恥ずかしいところを出していますがこれで。 ケアをしますあこれねこのスチームもやります。 はいえー「夢から覚めました」で、えー、今宇宙のね、えー、中を漂っておりましたけれどもそれに合った曲だったかな<笑>、えー、リアメテさんこんにちはこんにちは。スローな曲がかかると。 「風はなんだか涼しい」「土曜日の夜<笑>行く足跡は、けたる息の置いてきた私だから」「ての」 爪がジャン君 爪, 爪切ろうよ乗ってくるのはいいんだけどさ爪切りたいなジャン君じゃああれだねこっち向きに。 はいや、はやいで、こっち向きに、こういうふうに抱っこできるようになるといいね。はい。うん、はい、どうぞ。はい、はい。ジャンプ。<笑>はい、ジャンプ。はい、はい、はい、はい。これ、慣れて行こう。目、ね。そして、今の状態で、爪を切ろう。 <笑>その状態で切る。ああ尖ってるね。ああ逃げられた。ジェン君。やっぱ二人でじゃないと無理かな。今度抱っこの人と爪切る人で手分けをするか。 ジャン君ポンちゃん。はい、はい、いいででちゃん、どししたよいしょ Thank、yeah. you.